ステップ6、波動方程式の導出。さて、これが波動方程式は今回のテーマなんですけれども、それの導出をちょっとやってみましょう。まずは概念としては2つのことなんですけれども、2つのパラメータは必要です。速度としてはそれが変数には使わないので、それがまあ変わりはないんですが、 ア p l i t u d e が振幅ですよね。そして、フ e q u e n c y が周波数。その2つの変数としては書けるようにはなりましょう。それから、これが2回微分方程式分にはなるんですよね。これが、この波の形が位置、ポジションと時間、time によって、それの関数にはなるんでしょう。 じゃあ、そういうふう に, には導出して見てみましょう。これが位置によっての変微分の書き方なんですが、これが時間によっての変微分の書き方になるでしょう。これが ψxt は, は, はその波の関数なんですが、これが変微分としては、これを使うことになります。 そして、これが ψxt。まあ、これがやりたいんですが、まあ、便利のためにはこれが fx' としてはやってみましょう。そうすると、この x' は微分には関係ないんですが、これが、まあ、テンポ r リの変数になるんですが x イクル x、x'= x-vt にはなります。 で、この v は速度 で, で t はもちろんそれが時間です。そして、位置によって の, の変微分なんですが、これがもちろんイコールしなければ な, なりませんが、partialψ partialx イ, イコール partialf partialx にしなければなりません。そして、 これを書くためには、チェーンルールを使ってみましょう。えっと、微分のチェーンルールですね。それから、チェーンルールとしては、まあ、この partial x' partial x' を入れることになるんですが、それがもちろんキャンセルしてパーシャル f、partial f partial x に残りますよね。そして、これ、equal partial f partial x' を証明にはしたいと思います。 そして、うううどうやってそれになるんでしょうかそれがパーシャル、partial x' partial x equal 1になりますので、こういうふうにはなります。なぜ、これが partial x' partial x equal 1?1 っていうのは、この x' の定義を見てみましょう。もちろん、これが x によっての変微分なんですが、x の, の x 変微分 equal 1. そして、この VT の X 変微分イコールゼロになりますから、これが partial X' partial X イコール1になります。そして、これが左右はイコールになるんですね。そして、これが partial Psi partial X イコーシャル partial F partial X' になります。そして、 さっきは位置に よ, るによって変微分だったんですが、今回は時間によって変微分やってみましょう。partialψ partialx equal to partialf partialx dash partialx dash partialt partial になるんでしょう。うさっきは partialx だったんですが、今回は partialt partial になりますね。この partialx dash partialt、partial t 今回はマイナス l u s v になるんでしょう。 さっきの定義によると、x' イコール x マイナスプラス vt。x の no, t 変微分イコール0と、vt の変微分イコール v になりますから、こういうふうになるんでしょう。そして、これが、partialψ、partialt、イコールマイナスプラス v、partial f、partial x'。そして、これが、 先のスライドから partial Psi, partial X, equal to partial F, partial X' を利用して、こういうふうには書けるようになりますね。partial Psi, partial T, equal to minus plus V, partial Psi, partial X になります。そして、左右が、えっと、この係数以外は一緒になります。で、 それが1回の変微分だったんですが、2回の変微分をやってみましょう。これも、まずはあと位置としては、と空間によってはあの変微分をしたいと思いますが、これが先 の, の、まあ、過去に入っている partialψ, partialx, equal to partialf, partialx'2 つともかける左右かける partialx' partial partial にするでしょう右と左を一緒 に, にします。そして、これがまあ、簡単な台数なんですが、partial squared, psi, partial x squared, equal partial, partial x dash, partial x dash, partial x, partial, x, partial, x, partial, x partial f, partial x dash になるんですね。そして、これが、チェーンルールを使ってますから、こういうふうに書いてあるでしょう。 この partial partial x equal この表現 な, なのでこういうふうに書けるようになりました。そしてこれが partial squared psi partial x squared equal partial squared f partial x dash squared でこれもあの partial x dash partial x equal 1を利用してますのでこういうふうに書けるようになります。さてそれが1だったんですが今回は 時間によって変微分変微分をやってて微分やみましょうこれが先と同様なんですが、今回はこのマイナスプラス V をつけることになるんでしょう。過去に入ってるのは、あの先 の, の1回の変微分と同じ方程式なんですが、今回は partial, partial t をつけたいんですね。そうすると、その partial, partial t がマイナスプラス V なので、こういうふうになります。 そして、これが、マイナスプラス V partial partial、パーシャル、パーシャル X ダッシュ、パーシャル p s パーシャル T。で、これも、p s x t イコール FXT に使ってますので、こういうふうには書けるようになります。そして、V スクワード、パーシャルスクワード F、パーシャル X ダッシュになります。そして、これが、一次元の波動方程式になります。パーシャルスクワード、p s パーシャル X スクワード、イコール V2 分の1の partial squared psi partial t squared になります。で、これは波 動, 波動方程式の導出になりました。そしてこれが例としては見てみましょう。まずは簡単なサイン波なんですが、こういう関数使いましょう。まずは t イコールゼロの場合にはやってみて、これが、まあ、この a は振幅なんですよね。 かける sin xt なんですが、まあ、グラフで書くと、と、こ, のこれが簡単には sin 半になるんですよね。今のところは動いてませんが、これが t イコール1の場合ですよね。そして、時間によっての発展も入れると、この ψ xt イコール a s i n xk かける X-VT で今回にはこの -vt が入ってますので、それが時間によっての変発展になるんでしょう。そして、うう波がこういうふうに動いているようになります。これが前のレッスンで勉強したんですが、そのピークのところは左から右へ進んでいるんですよね。それが -t になってますので、右に進んでいることがわかると思います。 そしてこれがまあ簡単な例だったんですがそれから一つのすごく重要な概念なんですが波なので線形なのでこれが重ね合わせも可能ですそしてこの重ね合わせはまあ工あ程 の, の普通の波にも使ってるんですがそれも量子力学にも使いますのでまあ 量子計算とか、量子ネットワーキングとかにも影響するんですが、今回の例としては、これが一般の波によって説明していますので、これがあの汎用、一般用のような説明になるんでしょう。そして、2つの波が足し算、引き算のようにはなるんですけれども、まずは、え、っと 一つ目の波が ψ1 と言って、これが、まあ、先の方程式を使って、こういうふうに書くようになりますね。そして、ψ2 がこういうふうになるんでしょう。それから、足し算にすると、partial squared,ψ1 partial x squared, plus partial squared,ψ2 partial x squared, equal to v squared 分の1の partial squared, partial partial, partial, partial squared, Psi 一 partial x squared plus。V G 乗 の, の, の partial squared psi 二 partial t squared になるんですね。そしてこれも、あの。代数つけると partial squared partial x squared psi 一 plus psi 二。equal V G 乗の partial squared partial t squared psi 一 plus psi 二。これが重ね合わせの概念です。そしてこれは。 えっと、そういうふうには書けるんですがこれが波動方程式の導出になりました。